皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年3月24日。バージョン 6.1 のメインストーリーが終わったので、平穏な日々が戻ってきました。左上にびっくりマークが出ています。ということは、何かが始まったというサインです。コンテンツガイドを開いたところ、フェスタ・インフェルノが開催中のようです。早速行ってみましょう。 今回のお相手はバラシュナということで魔法職が大活躍する場面ですね。いつものように魔法使いで乗り込みました。バラシュナ戦は最初の10分くらいは絶望を見せられるのですが、それを乗り越えると謎の連携プレイが発生するのがすごいですね。戦いの中で成長する風景が見られるところにいつもながら感心させられます。今回も16分43秒かかって何とか倒せましたが、謎の達成感で包まれたのでした。